おつげ。おつげ。皆さんち、ね、ちょっと、ね、ラジオの前で見させてくださいよ。おつげー、はい。まあね、残念ながら。残念ながら。残念ながら。いきなり残念やっぱりね、景気的とか、まあ、ちょっとは冬かな。冬。冬。まあ、いろいろと心配な出来事が今年も多い。けどね、はい、けど。 あまり心配することはないいと思いますよなぜ、はいね、かというと、はい、ほら今日の言葉一番最初のメッセージどのような不安も分析すれば苦ではありません冷静ってことですか冷静だってね例えばじゃあ経済的にそんなねじゃあ国の政策で期待してたかもしれないけど思うようにいかないって言ってもでもほらいつも言うようにね私たち結構贅沢しすぎてるから、はい、工夫ってできない なるほどだからいろんな値上げとかいろいろあってもそれをあまりじゃあ値上げに振り回されない暮らし方っていうのは、うん、だそれをねあの逆手にとって楽しむなるほど、ねうんうん、っていうしあの考えを持てばねいいわけであとは、まあ、いろいろ火山の噴火だろうね火災だろう ね, 火ろうね山火事だろうとかねいろんなことも出てくるし、うん、あとはやっぱりじゃあ日照りとかになれば水とかもね、うん、でもそれだから 大, 大事にする気持ちになるわけでしょう。うん ねやっぱり私たちはねすべてね何ていうのかな導きにあるんだというふうに思うんですねススピリチュアルサクセスではメールをご紹介します、はい、板橋区にお住まいのラジオネームんちゃん<笑> 31歳主婦の方からいただきました主人が仕事を辞めたいということで毎日夫婦で話し合っています<笑> 嫌なことがあっててもその時々で乗り越えてきました、うん、しかし会社の状態が不安定で人手不足頑張っても頑張ってもこれでもかこれでもかと理不尽なことばかりのようです、うん、そんな場合は本当に乗り越えていないもっと頑張りなさいということなんでしょうか自分もそういう人たちと引き合う部分があるということなんでしょうか、うん、え正直もうやめてもいいんじゃないかなという思いも よ, よぎるんですが何か逃げているようで決断しきれずにいます 以前原さんが「嫌なことがあったからといって仕事を辞めてもそこにある課題を乗り越えなければ次の職場でも同じことになる」「ステップアップのためならいい」とおっしゃったことを思い出すんですがこういう場合は「ステップアップと言ってよいのでしょうか」「アドバイスをしてくださいと」と、うん。ご主人は役者さんをなさってるということです ね, ねはいだからね「あのステップアップとこのままだと言えないですね」うん、うん、やっぱりねあのー もっとこう自分自身の欠点をやっぱり見つめななきゃいけないけと思う、はい、でそこであのこの方の場合はねとボンちゃんの場合はご主人様が役者さんなさってますでしょでねそこでやっぱり見ててもあの仕事に対してて気持ちが入ってないんですようん、うん、だからね要するに役者をやってるからそのために仕事してると思ってるんだろうけどもねそれは心の中で大事なんだけどそれが職場に現れてはいけない。 うん、うん、だって仕事はあくまでも仕事でしょ、はい、そのお金を得るために働いてるんだからちゃんと義務は果たさなくちゃねだから私は腰掛けですなんていう態度でやられたらばねやっぱり職場の人たちは何を偉そうにとかね 何を中途半端なとか、うん、そういう風に言われちゃう。はい、ね。それでいてその本業のためにとかねあのこの日はでき出られませんとかお休み取りますとかって言うんだってやっぱりそういう気持ちがあったならば余計に何ていうのかな謙虚に感謝しつつしないとね、うんうん、当たり前みたいなね主張して当たり前 っていうんじゃんちょっと違いますもんね、うん、だから権利ばっかり主張して義務を果たさず、はい、っていうんだとやっぱりね人とは和合できなくなっちゃうんですよ、うん、ね。だからやっぱり領土ね保つっていうのはとっても大変なことだと思う ね。だから、仕事に行ったならば、もう仕事だけで生きてますみたいな顔はしなくちゃいけない。いね。だから、そこまでやって初めて出してくれるわけですよ。うん。うん、そんなもんでしょだから、あの、そういうところを乗り越えてからだったらば、ね、嫌なものを転職してもいいし、またはそういうレッテルがもう完全に貼られちゃったならば、それは一旦 職, が職場を変えてもいいと思うけれども、決して、正の転職じゃない。負の転職なってそれはそれでね。でも甘んじて を選ぶことも必要である、はいうん、だからもうレッテルが貼られちゃってもう完全に染まってしまってるならね、うん、挽挽回回できるるんだったらなるべく挽回してから動いいいた方がいいと思うんんですね、えーまうん、なんかうちなんかでも あ, ので あ, のありましたよ職場で、えー、例えばあの何か資格取りたいとかってね言って、はい、そういうのはあの僕はねあの応援するんですよ。はい、ああ取りなさい取りなさいとだけどもだからといってそれに対して肝心要の日にね休みますとかね、うん、言われるとねムッとさするんですよ私は。はいねやっぱり だったらばその分ちゃんとやることをやっていかなかったらそれは人間としておかしいしたとえそれで資格を取れたとしてもあなたのカルマになる。 私は言うんですはい、人を踏み台とかね、犠牲にして何かにね、それで何かを得たところで、それはあなた自身の自己満足に過ぎず、魂のレベルは上がらないって言うんです。うそうしていません会社、大きい会社なんか多いんじゃないかないそれじゃダメ。だから陰ながら一生懸命やってて、うんえー、仕事は仕事でちゃんと誰にも迷惑かけずやって、その上でやる っていううのが本当ででしょそうですねなんか最近ねちょっとアメリカ的でね何でも自己主張すりゃいいと思ってんの、はあ、違う違う今の日本に欠けている心ですそれはなんかおっしゃる通りっていう感じですはい正論エ原です<笑><笑>そうですねわかりました以上スピリチュアルサクセスのコーナーでした3兄弟の母剛さんからです 先日不思議なことがありましたので教えていただけたら幸いです。私には一緒になって10年経つ夫と男の子3人がいます。うん、夫は結婚してから仕事と偽り、 パチンコスロット、風俗へ行き、そしてその間に性病を三度移され、嘘をついていたこと、風俗へ行っていたこと、子にお金を残していこうという思考のないこと、悪いことを言い出せばキリがないのですが、その積み重ねが爆発し、離婚してほしいと家を飛び出し、そのまま三兄弟を連れ、弾丸思いつきの旅、箱根へ行きました。そのまま、箱根神社にご縁があり、ふらっと行ったところ、 許すことを覚えなさい次は主人と一緒に来なさいと言われた頭をよぎった 感じがして、心や体がスッとスッキリした感じがしました、うん。普段あまりスピリチュアル体験がないため、私の勝手な思い込みなのか何なのかわからずにいます。そのご主人と二度箱根神社へ行き、許すことを覚えるために前だけを見て一緒に過ごしています。神社へ行き、言葉をいただけたりするのでしょうか気のせいだったのでしょうかよろしくお願いいたします。と、うん、いうことですけれどもね。いやあ大変なことになってますね、これね。あの、 いつも思うんですけどね、スピリチュアルなことってね、はい、あの、なんていうのかな。 ただの何か思いつきや勘とかね、はいうん、そういったものだと思われてる人すごく多いような気がしてね感、うんまあ、が, がとかね、はい、あの私はねそんなことなくてね、はい、絶対にいつも私言ってるのは地味はしつけなさいっていうね、うんうん、こういう女性って多いですよね感覚だけで生きてるなるほど、はい、それが理論的にどうなのかってね要するに自分自身の心の弱さですっきりしたのはねこれねやっぱ不安だったからですようんね3人のの子供育てあの 名前はね、あのー、三兄弟の母、強さんだけど、全然私強くないと思うんですよ。弱しだと思う。じゃあ過去のことを全て悔い改め、子供のことも考えね、生きていくっていうんだったら許すことを覚えていいと思うんですよ。はい。はい。それを同じこのことを繰り返すんだったらびゃ許してはならないですよね。今日ね、はい、ここまでで3つあったじゃないですかす。これね、みんな共通してることでリスナーの皆さんには衝撃的かもしれないけど、私の意見、はい、申し上げると、はい、全員、夫は正直である。 真実を歪めてるのは奥さん方ですけど全員あだって旦那はダメ男っていうことをちゃんと言ってるじゃない自分で言ってます ね, ねでそれに気づかないのもおかしい、うんうん、でしょう一緒に暮らしててねそう、うん、私必ず別のこと言ってますよ、ねはい、道に迷ったら必ずわかるところまで戻りなさい、はい、ね人っていうのは道に迷った時にねあの横着がね突き進むんですよ、はい もっとさっき言ったらわかるんじゃないかとか。はい、問題の根本のところに立ち戻って考えるってことです、ねはい、そうです、ねね。だから離婚するもしないも、うん、ちゃんと今もう一番の大元、道に迷う前までのところで、まで戻って思考し、自分の人生をしっかり立てないと子供さんたちにそういうことを覚えさせてしまう。うん、そういう、うん、強引に横着で道を進めていっちゃうとかね。そういう、で、またそれを我慢して生きてたら、それはそれでそういう愛情関係ってのは見せちゃう。 いけませんねはいそれでは気分を改め私の歌で桜咲く聞いてください、はい、そろそろお伝えは会の時刻でございますが今夜いかがでしたでしょう今日がありました、ね、ありがとうございます、はい、私もね勉強になりましたそこで3月の13日は 音語り、スペシャルの日でございます。はい、そして通常放送もあります。はい、詳しくはホームページに、番組ホームページに出てますので、皆さんご確認くださいね。聞き逃したら損をする。そしてね、食のメールを送ってください。そのようにね、えー、番組では様々なメールをお待ちいたしております。すべてのお便りは東京フィムのホームページからご投稿お願いいたします。たくさんの応募お待ちしています。